こんにちは、吉本浩二ですやっと冬になって寒くなってきましたねもうこの半袖になるのもだいぶ応えてくるようになりました体が縮こまって硬くなって肩こりや腰痛などありませんか 本日は肩こりとか腰痛とかそんなのそこではなくヒートショックっていうことについておはちょっと喋っていきたいなと思いますヒートショックというと冬になると寒くなってくるとヒートショックで倒れる方が増えてきます お風呂の中で倒れたり、または暖 房, の暖房で暖かい部屋から外に出るとき、その瞬間に倒れる方がいます。ヒートショックというのはお風呂 場, お風呂場ばかりではなく、お部屋の中でも起こります。 ヒートショックの考え方というのは寒いところから基本的に寒いところから暖かいところに移る時が多いですまたお風呂場の方は逆で暖かいところから寒い時にもヒートショックになりやすいですそういった気温差で ヒートショックになる季節いいうのがこののここ冬は特にに多いですね。この ヒ, ヒードショックにならないような予防法というのはその温度差を縮めるしかありませんお部屋の中のヒートショック対策というのはまあ部屋の中にいても 首の方を温めるようなスカーフを巻いたり、またはマフラーを、マフラーはちょっときついけど、このネックウォーマーを首に巻いたりとかするだけでもヒートショックを防ぐことができます。お風呂場の、お風呂場でできるヒートショック対策というのは、風呂の外に、風呂の外で洋服を着替える、着替えるのではなく、お風呂の中に、お, お風呂の中じゃなくて、 浴室の中に入ってお風呂洋服を着替えるこれだけでもヒートショップをになる確率が低くなりますまたお風呂の中からストに出る時も同じであらかじめお風呂が浴室のストに着替えを用意しておいてその着替えを 折って浴室の中で着替えるそして外に出ていくここの一つ手間はかかるけどこの手間をかけるだけで冷えとショックをかなり防ぐことができますもしよかったら試してみてくださいちなみに僕は毎回毎日やっていますまたあまりにも寒い時はお風呂に入らないという 洗濯も必要だと思います。寒い、寒いのに無理してお風呂に入ると、それだけ気温差が、気温差があるので、ヒートショックになりやすい環境でもあります。これは、えっと、年配、高齢だからといって、なるわけではなく、僕たち30代、40代でも、このヒートショックにはなりやすいです。だから、 若いからと言って油断してはいけません。これとっても大事です。最近、テレビで見 て, 見てると、20代、30代の方が突然死されています。それも、一つは、若いから大丈夫という、これくらい、若いからこれぐらいやっても大丈夫という、ちょっとした過信もあるんじゃないかなと僕は考えています。 なので過信をせずに慎重に慎重に取り組んでいくのが健康一つの健康法でもありますなんかまとまりがなくなったのでもうここで終わりますもうこれ以上しゃべると何をしゃべるか分かりませんそれでは本日もありがとうございました 失礼いたします。